命尽きてゆくように」 愛している「心悲しくて言葉にできない」 切ない嘘「ついては」「言い訳を飲み込んで」「果たせぬ あ